えー、ね、N4 のね、練習問題ね、17番ですね。はい。1番、えー、もう少し考えた後で決めてもいいですかね。はい。2番ですね。はい。えーね、考えてから決める。ですから、考えた後でですね。はい。前には、ね、かん、もし前にが入るなら、考えるですね。でも、考える前に決めるはちょっと変ですからね。ダメ。 えー、そばでは、そばはね、横とか近くとかいうことですね。後ろは、ね、後ろですね、後ろ。だから2番。はい。えー、2番は、子供に泣かれてとても困りました。はい、そうですね。とても困りました。どうして困りましたかね、子供が泣きました。ね、子供が泣いたから、こ、ね、困りましたね。えー、でも、子供にがありますね、2だから、 子供に泣いてはダメですね。えー、じゃあ、これですね。一番泣かれて。泣くの受け身ですね。受け身。ね、何か悪いことがありました。ね、困りましたとか、ね、疲れましたとか、ね。何か悪いことがあった時に、えー、それを受け身で、えー、言うことがありますね。ね子供に泣かれてとても困りましたとか。ねえー、例えば、えー、友達に 来られて、とても困りました。ね。例えば、ね、えっ、ー、と、恋人といるときに、ね、えー、友達が来ました。そうすると困りますよね。そのとき受け身で、ね、友達に来られて、このように使うことがあります。はい。えー、じゃあ3番。時間がない、早く来いですね。はい、1番。ね。えー、まあ、命令形というものですね。行けとか、飲めとか。 ね。で、来るの命令形は来いですね。はい。するの命令形はしろですね。はい、えー。4番、漫画ばかりですね。漫画ばかり読んでいないで少しは勉強しなさい。ね。えー、このばかりはいろいろな意味がありますが、ね。漫画ばかり読む。 っていうと、ね、漫画ずっとたくさんたくさん漫画を読むということですね。いつもいつも漫画を読む。うんえー、なんか良くないことによく使います。ねえー、例えば、お酒ばかり飲むっていうと、ね、お酒をいつもたくさん飲むね。ねそんなニュアンスがありますね。はい。だから4番。はい。じゃあ5番は、うん。えー、来週までにレポートを提出。 しなくてはいけません。ですね。はい、えー。提出するですねで。する、なくてはいけません。しなくてはいけませんですから、ね、内径ですね。内径するの内径はしないですから、一番です、ね。なくてはいけません。なければなりませんとか。 ね、同じ意味ですね、えー。なくてはいけません、えー。なければなりません。なければいけません。全部内形につきます。ねご飯を食べなくてはいけません。ね食べるの内形は食べないですから、ね。はい。はい。じゃあ、皆さんね、ね、えー、いいでしょうか。はい。じゃあ、お疲れ様でした。